あ, あめっちゃプリン食いて確か前買ってたプリンがここにあれプリンねえな倉ちゃんプリン食ったそうだよ昨日食べたよえマジでなんで勝手に食ってんだよえだって食べたかったんだもんてめえふざけんじゃないじゃん親にもなくなれたことないのにこれがどんだけプリン食べたいと思ってたんだ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします10月のごほうびはホイコーロー<笑>でも時々喧嘩する時々ムカつくけどでもやっぱり一緒に食べたいだって誰で食べるとさらにおいしいハウツホイコロー チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。